日本も今寒いですか東京はそんなに寒くないです。何度くらいです か, 何度ぐらいですか 今今。そんなにそんなに。くないくない。なんなん。